遊戯王デュエルモンスターズ三原神 OCG 原作効果オシリスの天空竜種族原神従属属神等級獣星このカードを通常召喚する場合 自分フィールド上に存在するモンスター3体をリリースして召喚しなければならないこのカードの召喚効果が発動は無効化されないこのカードのコントロールを変更することができない相手の対象した罠の効果の影響を受けず 効果で破壊する こ, とはできないこのカードの攻撃力、守備力は自分の手札の数 ×1000 アップする。相手モンスターが攻撃表示で召喚、反転召喚、特殊召喚に成功した場合に発動する。 そのモンスターの表示に応じて攻撃力や守備力が2000ダウンさせ、例になった場合そのモンスターを破壊する。このカードの魔法、罠、モンスターの効果が発動すると、1ターンが無効です。このカードが墓地から特殊召喚された場合、エンドフェーズに発動する。このカードを墓地へ送る。オベリスクの巨神兵。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 相手の対象した罠の効果の影響を受けず、効果で破壊することはできない、自分フィールドのモンスター2体をリリースして発動できる、相手フィールドのモンスターをすべて破壊する。そして、相手は LP4000 のダメージを受けます。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 このカードを墓地へ送る。ラーの翌神流。 丸一、太陽神は三帝の生贄を束ねてその力を得るただし神を従えし物子の呪文を天に捧げよ。丸二、神は血より蘇生する再生の術と従者の命を与えよ時は一つであろうとも戦場の敵は炎によって屍と化す。丸三、時一つとして神は不死鳥となる選ばれし魔物は大地に眠る。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 リリースしてされたモンスターの合計です。召喚したこのカードは攻撃できず、相手の攻撃効果の対象にならない。このカードをコントロールするには、プレイヤーはこの呪文を読む必要があります。その後、フィールド上このカードのコントロールは変更できません。 相手の対象した罠の効果の影響を受けず、効果で破壊することはできない。1000LP を払い、フィールドのモンスター一体を対象として発動できる。そのモンスターを破壊する。このカードが墓地から特殊召喚に成功したとき、効果が発動。自分の LP の残り1ポイントを支払い、 その LP ポイントの削減、フィールド上の全てのモンスターをリリースしてします。このカードの攻撃力、守備力は払った数値分アップする。そして、相手フィールドのモンスターを全て破壊する。このカードの魔法、罠、モンスターの効果が発動すると、